はいはい、高、は、橋、いはい、です。私たちは今からミャンマーマンダレーレポートを開始します。今回我々が向かいますのは王宮とパコタと言われる寺院の数々をお送りいたします。実は今朝髪型を切ったんですけどいかがですか？サービスの質も良くて技術も高かったです。<笑>ミャンマーの人たちは結構日本人に。 サービス精神が旺盛なのかもしれません。笑顔で接客的な精神も備わっております。道路の交通状況も非常に整備されていて、みんなの交通マナーもゆったりとしっかりと走る感じで大好きです。フィギアラインドネシします、ね。あ、俺インドでは言ってないよ。3キロぐらいで3000チャット。国土が広いのでこういうやつが移動手段になってくる。 まずはねマンダレン王宮に到着したんですけども前には警備の方もいますし盛大な門が出迎えてくれます中の王宮まで長いストリートが通ってます踏んでもって大体1キロ程度10分ぐらい歩くとですね王宮の目の前に到着をいたします特別荷物を取られることはありませんでしたゴールドとマゼンタの配色が高級感をあおりますねあ中の方も結構豪華みたいですビデオ見ておけ19348 ということで実際のですね。あの和尚さんも数名歩いています。セントラルプレイスというところで多分大野座だと思うんですけども、金色の塗装が行われてるんですけど、昔は本物の金でその周辺装飾されてたようです。こういったなんか聞いた民で踏みしめる感じがあ、とてもなんか日本の寺院に似た感情を思い出します。 れてますここのタワーの上からはもちろんこの王宮全体を見渡すこともできますし向かった反対側からはですねこの王宮が森林に囲まれていたことが分かる全体像が見ることもできますアンダレー市内も一部見ることもできます。ということでこの王宮に関しては大体この3つのポイントぐらいが見どころだと思います。 道パゴタに到着いたたししましたこちら一番の見どころはですね729枚もの大理石で作られた世界最大級の経典が置いてあるところで有名です世界最大級の書物と呼ばれているんでしょうか経典っていうのはまあ仏教 の, あのえらい方がこう教えたんですよねか人生とは的な こ, うこれはこういう感じですよ みたいなのが、経典が大理石に刻まれて、今もなおそれが大切に保管されているという、世界でも最も価値のある歴史的な記録物です、寺院の中、進んでまいりますと、とんでもなく驚くべきものを発見しました、すごくないですか、まさしく電飾と紙の融合、パチンコ屋さんのご様子の紙が飾られてあります、電飾とお仏壇さんが融合してあるのは、私も初めて見ました。 きらびやかなお釈迦様も目を引きますがその後ろにあるこの仏塔もです、ね、目を引くものがあります鈴がチャリンチャリンとつけられていて涼しい音色を奏でていますご覧くださいこちらが大理石で作られた仏教の三蔵経典これミャンマー語で書かれているため全く何も解読することはできませんまたこれが敷地内にブワーっと 729枚世界の記録としてユネスコで世界遺産として登録されておりますめっちゃっ周囲を囲む綺麗な大石の白とゴールドとそしてマゼンタの配色もちろん 伝職も含めてかなりきらびやかななり寺院でした仏教寺院というと地味な陰気な感じイメージがありましたがそれを完全に払拭してくれる現代の若者もそのインスタ映えスポットとして流行りそうな感じの寺院でしたご覧ください仏の寺院から徒歩5分ぐらい歩いてすぐの場所にありますこちらシュエナンド僧院になります こちらの総員はですねべてこれ木造で建物を作られているらしくてその木の彫刻がめちゃくちゃ美しいということで外国人観光客の方に人気のスポットうわあ、エグは近づくとその精密さに驚かされますねめちゃくちゃちっちゃい彫刻の手を合わせた人形たちが何千体もの彫刻の人形をお猿さん 鬼精密っす ね, そうですね、えー、見てください、これ、男の人が入っていんいすよ、この 外, 外側エリアまでっていうことです、ね、中のぐっと髪のところには近づけないっていうことか、敷地自体はそんなに広くはないんですけども、こう中、地そ総員の中、外はとても見応えのある、えー、ものばかりでした、雷雨、雷雨、やばいやばい。 マンダレーヒルに到着いたたししましたこちらはですねだ い, たいふもとからあのトゥクトゥクに乗ってほんのも3分ぐらい登ったところにあるんですがここの一番の見どころはですねこちらの展望台から見るマンダレーの街並みのパノラマもそうなんですが上にある頂上のビルマも寺院もものすごくすごく綺麗ですよね。 中の方もガラスがふんだんに使われてて装飾たちであふれかえってます色がかなり鮮やかで孔雀の色合いのようなものもありますとても綺麗ですねこちら 3m はあるかと思われるお釈迦様と周りのガラスたちの散りばめられた装飾品たちがとにかく豪華です 下の方に寺院から寺院まで渡るお嬢さんたちというのでしょうかあの小僧の方たちがみんなでわーっと横断をしてましたヤンマは本当に信仰深い場所なんですね上からは私たちの訪れた各所の観光名所も見えることができますその街の広さに比較すると寺院の多さがかなりやっぱ目立ちますよねとても信仰深い街なんでしょう エクボのくぼんだ箇所箇所にはこうやってちょっとしたモニュメントみたいなのが大からのもちらほらと置かれてありますおを越えて行こうよ ということで私たちはこのマンダレー観光最も重要かつ観光地としての人気の高いマハムニパゴダに到着いた し, ましたここはマンダレーの中でも最も巨大な仏像になります。 ご覧ください超金箔で覆われたお釈迦様がおられるということですこちらの仏像さんは長年の年月をかけて参拝者らがペタペタと金箔を張ったことでその表面が鱗状になっているのが特徴ですかなり多くの方が参拝に来ておられます離れたところは女性の参拝者を見受けられるんですけども内側の仏像さんに近づくエリアは男性のみしか入ることができないようです こちら参拝のエリアの方はお地蔵さんに向かっていくにつれて女性の参拝者、男性の参拝者そして修行僧の方たちという順でお地蔵さんに近づいていってありました。 まあ、それぞれれぞエリアがが区分されてあるのが特徴的です、まあ、このお仏壇には日付が書かれてあるんですけども参拝者の皆さんが金箔をこう一つ一つ貼ることによって毎日姿を少しずつ変えていっているということでしょうか数年前のものとは全然様相が変わってますこちらの仏塔はですさ、ね、いの目状になっていてその中心にあちらの金ピカの像があるという形でその周囲にも美術館やいろいろな骨董品などの展示物もあるんですが 今回は一番目玉のあちらの金ピカの像だけお届けいたしました。通路にはこうやってあのお土産場もたくさんありますので買い物できるのも特徴です。実際にこのボディシートお忘れなく持参された方がいいと思います。ウェットティッシュとかね。もう各人員入るときやっぱり靴脱いでみんな裸足テクテク歩き回って。 これ持ってなかったらちょっと汚かったよね、うんうん、だって1回1回結構汚かった結構もうもう1枚が全部真っ黒になるぐらい足の裏めちゃくちゃ汚れるんで、うん、これ持ってると本当に良かったなって思うツールの一つでした多分人員には用意されてないのでお忘れなくお願いします面が も, ものすごくいいですインドはねめちゃくちゃ俺の基準を下げたのかもしれないけど、うん いや、ね、ホテルに着いて笑顔で出迎えられるって気持ちいいよねインドでもあるんそんなのなんやいやいやいやいやいや<笑>あるあるお金じゃない優しさはありますよね確かに、うんうん、親切というかういや別にインド人も親切ですけどね親切よいや多 う, だって違 う, 違う好きな人は一番<笑>一番インド人を批判しようとしてな人ね俺そんなにずっとインドインド言ってないめちゃめちゃだって好きあらばインド批判みたいな<笑> い, やいや はい、といととうことで次はヤンゴンの方をお送りしていきますのでぜひチャンネル登録と高評価も忘れずによろしくお願いします。ハッシュタグコシー